おお、なんかカタカタカタって、おおー、<笑>すごい。<笑>同じ感じでね。ああ、カタカタカタカタ、音が鳴って。近づけるときと話すときも動きますね。ね。どうも v c p のミカです。v c p のハチャです。<笑>はい。今回なんか模様紙ありますかここ。はい。今回はですね、はい、えっと静電気に関する実験なんですけども、はい、白権電気でしたら。 ーはいはいはいはい中学生で多分習うと思うんですけど、それの応用バージョンで、こういうのがあるので作ってみました。まずそうですねやってみます。原電気の応用って言ったらなんか動きそう。軍手をはめて塩ビ管。うん、軍手をはめて延び管。で、手紙でこりますね。はい、で近づけます。はい。すると、おー。 なんかカタカタカタって、おお<笑>すごい<笑>近づけても離しても動くはいじゃあもう一回やってみまてください同、はい、じ、ね、感じでねああカタカタカタカタ、音が鳴って近づけるときと離すときも動きますねおすね お, おすごい、離しても動く少し残ってんだ、ね、ああじゃあ結構それを あ, あちょっと今させるといい 近, づる近づけて話、離すで近づける おおすごい近づけても離しても動くそうですねその瞬間っていうか近づけた時に動いて、うん、動離した時に動くたおたそれがアルミ缶なんですけども、うん、表面をちょっとバラして大丈夫かかなあ、いいいじゃないですか、うん、こういうふうに表面を削って。うん 紙やすりです。紙やすりとかで削ってあります、うん。削らないと。削らないとうまくいかな い, かな い, い, かないので。こことかだけでも削った方がいいか。何ですかっ、ね、はい、こっちですで。この上の部分はストローと輪ゴム。うんうん、と, あとアルミホイルです、うん。これはどうやってくっついてるんですか。これはもう輪ゴムにアルミホイルをギュッ て, やて。ッやって固定させてます。なんか接着剤とかではない。うん、なくもそのままギュッて。やってそれ。うん ゴムだからなんか絶対みたいな感じです ね, そうですねしかも男性があるから動きがずぶって言うんですねそういうもあるよねなあとポイントはこの下の発泡スチロールが実はめちゃめちゃポイントでうん、うんうん、すね、うん、本当に こ, れ、まあ、この下ベルトとかでやると、うん 同じ条件でやってもこれ動かなかったりするんですよ。んうんうん、なのでこの発泡スチロールの上でやることとても大きなポイントとなってま す,、うん、す。はい。うん、あと は, はこのアルミ缶の距離、ね。あ、そうですね。あんま離しちゃうと本当に。これはもう絶対動かない、ね。ね、<笑>い動くはするけども。弱い。弱い。みたいになっちゃうんで、できるだけ近づけて近づけて、ね。アルミホイルとの距離ね。あ、そうです。アルミホイルとの。 触 れ, 触れない程度に。触れない程度にかなり近づけて、はいうん、みたいな感じで、うん。あとなんかその棒は何。そうですね。大事ですね。うん、塩ビ管。こっちは塩ビ管。まず両手軍手。両手軍手、うんえ。ティッシュこれ重ねて折ってるやつなんですけど、それを。使って、まあこういう風に擦って、うん。静電気を発生させて。うんうん それどういう感じのかっていうのを簡単に説明するとであるはい、うん、じゃ原理の説明していきますはいじゃまずね私は何をしましたかえっと塩ビ管を擦ってましたね、うん、そうですね塩ビ管を擦ることでティッシュと塩ビ管が帯電するんですね、はい。別々にで塩ビ管がマイナスの方に帯電しますおうおうでこの図でいうとここなんですけれども、うん、塩ビ管がマイナスに 対電してそれをこのアルミ缶にでた、うん、アルミ缶がこっち側がプラス、うん、こっち側こっち側がマイナスみたいに偏りが生まれるああ生まれるんですよ、ね。はいはい、はい、ってなるとこの真ん中のアルミホイルはまあその偏りがないんですけど近い偏りが生まれたことでピント、はい、引き寄せられる。はいで近づき近づくっていうか接触します、うんうんうん。そうするとここにあったマイナス がアルルミホイルの方に移動しますあ数減ってますす、ねうん、<笑>数が減ってねちゃんと数が減ってこっちがマイナスになってそうするとここのマイナスと、うん、アルミホイルのマイナスで反発しますあ、まあ、こっちがマイナスの電荷が多くて反発するってことですね、うんうん、そうですでここが反発して反発した勢いく上でこっち側付つきます、うん、はいはいもう片方のアルミか に, つ方のアルミ化につきますそうするとこの、うん、こん中にあるマイナスが、うん、まあ えっと、ついたこと放出されるそうそ う, そうこっち側にマイナス移動してこの真ん中のアルミホイルはこの最初の状態と同じ状態になって、うん、っていうのが繰り返されていってカタカタカタカタっ て, ってああなるほどなるほどなっていますでこれは近づけた時の 話, 話はははでこれ遠ざけるとあ動いてた確かにそう かけても結構カタカタって動くんですけど、それはこの電荷が逆になってる。あ、プラスとマイナスがこ。こっちが次マイナス、こっちがプラスになってってい う, そ う, そ う, そう。ただまあ同じやんですかねそしたら。そうそうそう。起こっていることは一緒で。ああ。っていう風になれば。ああ、動く仕組みがこういうこの一二三の繰り返しなんですね。そうです。っていうような原理でこれカタカタカタカタ動いていました。へ なんかこの電荷の偏りが大事なんですね、うん。はい。それでよかったですか？はい。はい。はい。はい、大体オッケーですね。そもそもでもこれがなんで引っ張られるんだっけ？クーロン力で。このプラスの部分に寄せられるってことを、ね。そうで す, そうですそうだよね。でこれこ れ, これ、ね、まあ矢印書けるだったかな。こ, こ, <笑>こっちの過剰なマイナスのこっちに移動してるってこれ二つだから二つ書いてある、ねはい。うん。オッケー、オッケー、オッケー。 体験大おはようございます。はい、よくわかりました。素晴らしい説明でした、ちょっと。そんな感じで、今日は静電気。ええー、白鍵電気の応用バージョンみたいなの。やって。名前つけたら、ないんだっけ。アルミ缶。カンカン。アルミ缶。ちょっと逆っぽいですね、アルミ缶缶。そう。アルミ缶<笑>とカンカンっていう音で。昔からね、や、うん、ってる人いたんだけど。カンカン その誰が始めたかって、ちょっとわかんなかったんでん、ね、そういう人の、をたくさんや、やってる人の参考にしましたっていうことでね、うんはいはいはい。はい、はい、まとまりました。はい、アルミカンカンでした。じゃあ、アルミカンカン。は<笑>い、は<笑>い。えー